えっ、ー、と、本日は、インゴルフのトーナメントに出てくれてます。谷田ゆりか選手の練習場密着動画になります。谷田ゆりかです。よろしくお願いします、はい。じゃあ、ちょっとクラブを教えてください。はいはい、と、まあ、十四本入っていて、えっと、ドライバーと三番ウッド。で、あと、ユーテが四五六と三本入っていて、アイアンが六番ヤンから。 <笑>でウェッジが三本五十五十二五十八が入っています。ドライバーはコブラのドライバーです。はい。スプーンもコブラのを使ってもすごくまあ難しいサマートは基本的に難しいクラブなんですけど、球が上がりやすくてあのミスヒットに強いクラブだと思ってます。コブラ。ドライバーとかも飛ぶって、はい。そうで す, ね, うすね。すごく打ちやすいです。はい、ウェッジ三本。 普段練習してから、うん、もう本当あれですか一番手ずつ上がっていくんですか一番手ずつ上がっていくるあ練習そうですねウェッジは全部練習してそこからはたまにも偶数で打っちゃったり偶 数, 数番手で打ったりとかはします、うん、じゃあちょっと撮影の関係今日はアイアンはどれで行きますか、はい、じゃあ好きな八番アイアンで打ちます。はい なんか、はい、今、こんな練習を取り入れてますみたいな練習はそんなに特別なことはやっていないんですけどこうハーフショットなんですけどこう私の癖はこう試合が続いたりするとやっぱ体が動かなくなってきたり緊張する場面が増えて体が動かなくなるので、うんうんうん、練習ではこう大げさに体を使って。 こう下半身をやっぱりリードして打ちたいのでこう大げさに体を動かしてやるドリルをやっていてまあ本当、基本的にハーフショットから下半身から回るっていうのをよくやります。れぐらいですね まあ、もう100ヤードも行かないぐらいの距離ですけど、うん、ここからの勢いでしっかり下半身を使って打つっていう練習があります、うんうん、それは、連戦とか疲かれてると、はいまあ、いつの間にかこうちょっと飛距離が落ちてきたりとか、はい、やっぱ体が動かなくなりやすくなっちゃうタイプなので、うんはい、そういう練習はします。 ただに振るってあれじゃなくて下半身っってとこいいうとすす<笑>本当でか最近飛ばなくなってきたなみたいな感じで思った時にちょっと振ってないなってただ単に振るっていうだけを、うんうん、僕するはい。すのあんまり練習行きたくなると距離が落ちるじゃないですかそうです、ね、そうただ振るっていうでもはい下半身、はい、そうただ振ると振れ る, はるんですけど当たんなくなったり曲がるんですよね。<笑>は た, ほんとほんとただ振ってるだけって こ, こになっちゃってはい、まあ、もちろんこう上半身の動きも大事で、まあ、そういうドリルも自分の中でやってるんですけど、うんまあ、今回は下半身今回は下半身あでも上半身もありました<笑>まあその時その時ですよね多分あはい、まあ、今は最近思っんか言われて思ったのは下半身からみたいなそうですねまあ上半身の場合だとこうやっぱ腕の振りがなくなって ちゃいうことがあるので、それを意識するときにはこう足をくっつけて、腕の振りだけで。ああ、はい。なるほど。結構見た目より難しいんですけど。そうそうバランスも。そうですね。はい 練習してますおすおすめですこれで芯クってまっすぐ打てれば少し多分クラブの形状で少しちょっと泥っぽくはなるんですけどまあしっかり泥をかけて芯を食って打つことができればそれが正しい腕の振り方なのかなと思ってます。 タイミング見てはいどんどん上がっていっちゃってじゃあ、ユーティリティに行きますか